売った。売った売って、うん、でほら、ここに。あ、帰ってきてる、ね。そうあ。じゃあ、プレシアス。プレシアス。なだって、俺、一番、ほら、だって左上にほら、キーだ。あ、そうだね。これ、一番最初にゲットしたやつ。それで選んだんだ。そ う, そうそう。すごいね。らがそこにいるん、ね。だね。あ、ここ、うん、だって、それまでにいたやつを売ったからね、ラードランド。 売ったのね。あだからこういつうもそうそうそうそうそうだね前のアカウントだったら一番最初は大規模商標からだったけど、うん、アカウント一旦消えたんで、ね、なるほどね。なんでこういう状態ですで、よく使うパーティーとして ラグラ去年の9月から大活躍しているそうだねいまだに猛威を振るっていうか最近はもんぷりで曲芸師、うん、最近は使わないからここのパーティーはなんか崩しているでここアヌビスね ア, スアヌビスこれ全部ハイパンチだ、ね強いしねうん、ちなみにこれでね マシンゼルスと。うん。しまあ、継承させればもっと安定する、ね。で、これはパンドラパーなんですけど、なん、なんでか知らないけど、ここにエスカマニが入ってる。プラス。カこれだったら。ダルシかな。ダルシかな。うんうん、ダルシ。 うーん、まあ、ええはこいつあるよね、2.5 倍。ああね、強いしね。悪魔はしれつ。けど、こいつは2倍ないよね。うん。あとは、火。や闇火の箱入みたい。ま あ, あ、キラー持ってる箱、火だ。グリザル。うん。どうしようかな。 ううこれラートだこう、うん、もう同じやつやから、うん、やだ<笑>であこれねスカーレットあと進化だけを残したあと進化だけを残しただ、ね、だこれからはちょっとこのパーティーを使って、うん、なんか何かしらの降臨に挑んでいきたいだ、ね、まあでも進んでいけるんじゃないじゃ、うん、ロックされてもなんとかなるし、うん、お邪魔が来てもランダムでドロップ8個だから。 だってそもそも火のドロップはさ火に変換されないよね、うん、ランダムってどうなんだろうねそれはランダムで火のドロップあやってみる一回これ一応ねスカーレット4体フレンドを合わせるとあの封印 100% うんおいしいです バインド回復、バインド対策しつつスキブが、えー、とフレンド合わせて10個で指が123指が6個だから7秒パズル長い、ね、で列が10個火の列強化10個で火のダメージ軽減が5個だから、えー、と 25% 軽減でドロ強が5個だから降ってくるのは 100% 火ドロップはドロップ強化いいパーティーです 火力も出るしということでこれはあれですスカーレットをゴイもン集会できるとか言ってたパーティー、うん、これは A だねあ A だねこれ春川ね、うん、春川、うん、まだ育成途中のごいもん次あこれ覚醒芝、うん、で一応この芝のそれこそ赤ソニの枠に入れようかなみたいな、うん、あ北のね覚醒の方なるほどと思って で、これがあれですね。スカーレットシューこれ、これ名前違う、ね。デビリアかっこいいって。これちさん。これちさん。こっちさん。そうだね。これ進化するとかっこよくなるからね。あ、そうだね。うん、で、これ。あ、これはプラマラ変成ですね。ごめん、わかんない。わかんなかったえ、メタドラとかあそこら辺でしょあ、そうだね。 あとあれもできるよ、ね、玉ドラも、うん。ポチポチポチポチポチ。これで固定だったらいける、ねうんあ。玉ドラはいけない。なんで赤尾電話は貫通しない玉ドラ。ラーで抜けばいいじゃん。うん、そうだよ。だから、打って打って、うん、赤尾赤のゴエモを打ってあそうずらせばいい、ずらせば抜けるし。ね、で、先生でダメージ来ないでしょ。 で、ラーを残しとけばラーの子でいけるか感じか。で、これマシンヘラね。うん、ゴトラッシュ集会これゴットラッシュ周会、うん、です。で、あの、ここに基を入れてるのは、あの、うん、あいつだ、サタンが来た時 の, そのキラーと、うん、あと、あえてパンドラを入れてないんで、こっちは僕が張ることこの方が多いんで、うん、あの、ワンフル雨のガイアを。 ちゃんと1回で抜けるように。うん、って感じですかねなはいな感じです。これで終了でもこれで終了え。持ってるボックス、思い使ってるやつに外に自分が持ってるモンスター紹介でもしいない感じかな。あ、まあ、継承させてやるのはボルメテウスとか、あと、ねうん、あとは、ああ。 使わないとな。そうだね。あたシーリアスああ。これね。うん、この子このシーリー。シーリアス。キラダブルキター。うん、強い。なこの子もちゃんと使ってあげたいな。うん、水5個繋げて最大に。3かける 2.5 っていくら？ 7.5、9、90倍ぐらい、100倍ぐらいかな？それ、うで悪魔と回復にはキラーが、さらに3倍で、ね、リーダーはじゃあこれの方がいいのかな。この子はほぼサブかな？サブ。 まあリーダーも強いね。かなり気溜まってるしこれリーダーだったらどうするのかなリーダースキルが発動するようにサーブを染めていくああサザルミこの子も頑張ってスキル回しよう、うん、あとここにねヘルメスがいるんですよ全く育ててもないヘルメス覚醒と究極はどっちよって、ね それにもよるあと海幸とかね一応スキルマニアしといた、うん、使うかどうかわからんで、これですよこれこれこれこれこれ覚醒アストロと、うん、作ったけどさ、うん、やったの、うん、結局ね、うん、マシンヘラでよくねいな。<笑>そうそれそうだ強いよ強いけどね、うん、あのこの悪魔と回復を持ってる貴族性のキャラがあんまいなくて そもそも。で、いるはいるんだよ。この子。うん、ミカエル。自動回復3つと、うん、自動回復4つかそ。自動回復4つだ、こいつ。これ。で、列3つ。で、封印とスキブいい。強いよ。サブとしては、すごく。うん、強い。問題は、指がない。絶望的な指。4秒で組まんといかんわけ。毎回クロスで。ちなみにね、なんか、これのテンプレがあるらしくて、うん 外してるんじゃテンプレがこうこうこうこうこうんうん、えー、っとあと言ったら、まあ、言うてくしながとかかなこういうパーティーないよな長で指1個なかった1個ある 4.5 秒しかないわけ、うん、きつくないって話めっちゃきついねいやね列はやばいんよ こ一個で三つ、1体で3つでしょ、うん。リーダーフレンドでまず6個あるわけ。うん、スピーカーねこのカニバル限定キャラ。これカメオカメオ。めっちゃ出にくいからね、こいつ。うんめっちゃ出にくいからね。だから、この子のパーティーに、うん、こいつ入れたらどれぐらいの火力が出るのかっていうのも関してか烈強化の覚醒数によ。<笑>いい火力ですよ。 こいつを進化させたらどうなるのかな、うん、やっぱレスキュー持ってんじゃないだよね。まあ、持ってていい。ここバインドアイスもついてる。バインド回復もついてる。いいじゃないめっちゃ強いんじゃないスキルマ14段、うん。マルシでやった時に片方にほぼを1積んで、初段から発動させトを使って遊ぶとか。ああ、なるほど。そういうたこともできるから。ら で、これですねやっと、うんっ。やっと、やっとの末にゲットできたんです よ, ですよ。おお、めでとう。けど、1体しかいないから、スキルも上がってないっていう。俺も上げてない。次回、ちょっとスキル上げ頑張ろうと思って、パンドラで、下を回す、うん、上はちょっとめ倒どい感じまあ、パスを集めてからの突き上げでもいいかも。はい、ちなみに、こいつを4体入れたマシンセンスのシステムがあるらしいですよ。<笑>こいつを4体入れる新しいデビューダッシュのシルテムがやっぱです。<笑> <笑>だってあれよ。こいつを四体うん。スキルマ。四体スキルマ。うん。で, で継承させない。継承させる。よよね、だよね。じゃないと意味ないもんね。うん。だからこいつの場合はツーウェイだよね、うん。そうだね。基本的に抜いていくのは四、うん、個消し一コンボで抜くってことでしょ。うんうん、強いよね。まあほぼ全部ツーウェイで終わっていくパーティーなので、ねうん。こいつさ例えば。うん。 サブに入れるってなったらこいつ3体いるよね。ループさせるならスキルは5ターンだけど2ターンの間ドロップ振りやすくなって、うん、ランダム2個生成だから2ターン2ターン2ターンだったら 3, 3, 3体いる、うん、けど3体入れたらスキル9個だからえぐ、うん、い, い,、ねいね、あとは正規度がその機械流形を、まあ、規流形をね。あね<笑>だこれを組むならさ、うん、どうしようって話。ある セキシー現状はセラフィス、セラフィスもう一体いるね、セラフィス、うん、マシンタイプの攻撃力かマシンタイプは現状少ないからねシェザル系かなもこれライトニング使って闘技場にはやらない<笑>まあいろいろあったんで その家に来た人はほとんどライトニング聞いたんじゃない。そうだよ。私が一番苦労した。で、闇ですよ。<笑>ゼログインフィニティと一応いるけど、レベルが77というね。スキルマンしてるんだっ極曲芸師、うん。スキルまではあるけど、プラスは1個もフられてないという、うん。ある意味綺麗な。綺麗なプシ。きれいな。唯一綺麗なんじゃないところ。コストが29い。 そうだね。コスト三十じゃない。まあ究極したからね。まあね。な、中、すごい中途半端な。もともと二十二回二十ぐらいやったああで、アーミー、うん。これ一応あの H. P.。その悪魔回復で回復力が上がったっていいんやけど。うん、やっぱ H. P. がどうしても低いかなと思って、H. P. に、あの、洗剤をって。て、う、か、んね、なんか俺プラスでも三千ぐらいしか開発する し, し。あ, あ、こいつ。うん。 まあね、まあ、ないよりかあった方がいいかなと思ったね、うん。あとみんな大好き、闇代わり。闇代わみたいナイスパーティ。これは光軽減とこっちは、うんえーうん、闇以外の軽減、うん。あとスキルチェーン対戦1個。チェーンは2個ぐらいは欲しい、ねうん。で、イザじゃないですこれスキルマネ、ねうん。ちょっとスキルマネ、ねうん、しました。 あと、白、く、闇吐くが3体、うん。あと、お金が分かるエースカバリー。あ、もう1体白はいるんだよ。だから、闇白四。4、はい、水白の、あの、何それこそ何、何なんだっけキラ白。白の。あいつ持ってればあいつでいいね。あれ。あれ。あめのうずめ。ああ、確かに、ね。癒しのこぶ。そう。めっちゃ今、絞り出したけど。 それが全然あるメかな大いミメーターなんかータやさんだマジで売ろうとしたら止められたから軽症状にいるってこいつは何体でも使うこんな感じかなとりあえずボックスとしてはあとは大事なエスカマリを忘れているのかそうだったエスカマリエスカマリはねサクッと出なかったお金はかかるもののお金る。 地獄無くまでエスカマリーリーダーだったと強いのエスカマリマシンタイプの攻撃力と回復力 1.5 倍強化強いよ強いよ出るし6倍出るしじゃあハマルとかで染めればいいないねうんそうだね普通にエスカマリ安いよ、うん、確かもう一回サブにエスカマリがいたと行ったと思うけど、うん、なんで エスカマイのサブにも行った、エスカマイ入れてる人もいたへぇ、えー、まぁ、あ、そこまが必要ない、ね、からサブとして最強だね、エスカマうんぁねあとツヤコンのお気に入りを持つサブは一番俺お気に入りうんお気に入り やっっぱ一番出て嬉しかかたのが光カーリーか な, あーなるほど、ね、ずーっと光りーわり出なくて、うん、光りーわり出る前に出たのがこっちだった先、ねうんうん、に闇カ ー, ーた闇カーリー2体出た、ね、の先に。<笑>で<笑>ラードラが実装された時に、うん、ああもう光りーわりいらんわと思って、うん、とりあえず門歩集めないとと思って引いたら光りーわり出てきて、うん、あれ今更みたいな。うんそううん、で一応やっぱうれしかったからハイパーにあしたけど、うん、結局なんかもう もうラードはいるしそう、ね、使わないあと、うん、今後ちょっと組んでいきたいなと思うのは、うん、こいつ体力タイプじゃんそう、ね、だからあれ、うん、スフィンクスをリーダーにしたパーティー視聴ありがとうございました、えー、このチャンネルでは妄想とかパスワーとかドカバトとかクロニコのコノズとかホラーゲームとかやっていきたいと思います 名前はケロです。このチャンネル登録してください。この動画の高評価とこの動画へのコメントをお願いします。それでは次の動画もご覧ください。